いただきます、えー、今年のテーマも香取神宮第3章ということで3作目になります香取神宮をテーマにさせていただいて香取、えー、神宮に、えー、旅人が訪れて香取神宮の名所である、まあ、桜、ね、桜を見てその感銘を受けてまた新たな旅立ちをするというテーマで、えー、演舞させていただいております。 そのですね、えー、流れも皆さんとご一緒に、えー、カトリジングの状況を思い浮かべていただきながら、えー、ご覧いただけると幸いだと幸いと思いますでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。